マイカとマルコの中国語教室第1課日常用語はっちまるよーみなさんこんにちはマイカです中国語といえばメイハですよろしくお願いしますみなさんこんにちは私マルコです マイカちゃんは友達ですどうぞよろしくお願いしますまずは挨拶です早安これはおはようという意味です早安午安你好これはこんにちはという意味です午安你好晚安これはおやすみという意味です晚安 再见これはさよならという意味です。だが台湾人は「在禅」と言わず「バイバイ」と使います。再见「在禅」。「社主禅」。これは「またね」という意味です。え、これはさっきと同じ違うよ。これは確か的に「また会いましょう」という意味ですよ。そうですか。わかりました。 下次见。明天见。また明日。という意味です。下周见。また来週。という意味です。明天见。下周见。じゃあ一緒に復習しましょう。早安呀。早安。午安。午安午安 晚, 安晚安。晚安。再见。再见。 下もし意見と知りたい中国語の言葉があったらぜひ私たちに教えてください。 みんなまた次回に会いましょう。バイバーイ